私受けわたくしの力あらたのちからオーララサンクチュアリー。 みんななでで、おもてなしんの国へこれがレス風の剣だスラッシュテンペスト 私の新たな力オーロ ラ, ラサンクチュアリーみんなでおもてなしで不思議の国にへあびうすメルヘンキングダムサマーブライトフォース変わりませんね 精霊よ戦力ねみんなでおもてなしで不思議の国へあびうぜ私の新たな力、オーララサンクチュアリー サマーブライトホース。本に行きます。これが買っとものの力です。ノーベルプラメナンス。なあ、強く知る。みんなスラッシュテンペスト精霊よこれが買っとものの力です。ノーベルプラメナンス。なあ、用意してもらおうか。ごめんや。それせ。 シリミナルこれがレッーの剣だスラッシュテンペストやりますなわたくの新たな力、オーララサンクチュアリーみんなでおもてなしやシゲの国へアびうすウィルヘンキングダム 変わりませんねえい、え、速攻撃あ、一、え、撃、ー、これが獲得のどの力ですノーブルプロビナンスなあ<笑>強くなったのね、全力エールよえー、これが獲得のどの力ですノーブルプロビナンスなあ<笑>強くなってい、ね、精霊よ、みんなでおもてなしな不思議の国へおびやす 気ンンになるこれがラクーンの剣だスラッシュ・テンペストヤンマ私の新たな力オーロララ・サンクチュアリー感謝しますよどうね戦力兵にこれ精霊よサマーブライト・フォース変わります。ょう I'm dead!